色上質紙をくるくる切ってツリー型のランプシェードを作りましょう色上質紙に渦巻き模様をプリントします渦巻きは手で描いてもいいです線に沿ってくるくると切ったら端に細かく切り込みを入れますシュレッダーバサミを使うと早くできます 次に土台を作ります短い方の辺を1センチほど折ります角を45度にして1センチ折ったところに重なるように折ります一度広げて端の小さい三角を切り取り折り返したところにのりをつけます45度の折り目でもう一度折ってぴったりと貼り合わせます これをさらに半分の半分に折ります。裏返して、先端から折り目をつけた紙のところまでの長さを測ります。A4 用紙の場合、21センチです。反対側にも21センチのところに印をつけ、まっすぐ切ると細長い二等辺三角形ができます。これを広げて、 折り目が全部山折りになるように折りつぶしていくと、八角錐になります。八角錐の下の方から渦巻きをセロテープで貼っていきます。八角錐に沿うように、一周したら5ミリほど間を空けてセロテープで留めます。これを繰り返します。 最後は糊で貼り付けます八角錐に両面テープを貼り付けておく方法もあります同じようにして渦巻きを巻き付け両面テープのところまで来たら押さえて貼っていきます 最後は、くず巻きの方に両面テープをつけて貼り付けます。いくつか作って、林のように並べ、中に LED ライトを入れると、葉っぱの切り込みがきれいに浮かび上がって見えます。黒い紙などで作ったランプシェードと、 組み合わせて飾るのも綺麗です。